ウッキーズアートのミッキーですなんと2017年6月に3年ぶりに日本に帰りましたイエーイということで日本での展示会やご飯などをここでシェアしたいと思いますゆるゆると更新しますので見てみてください